今のコーチ、そして拳頭ー編からやってまいりました国志武装と申します。よろしくお願いいたします。<笑>今回のね、この作品ですね国志武装リミックス良作といいましてですね歴代の国志武装の楽曲の中の良さこい節をつなぎ合わせて作った作品です。で、この作品がですね 今回、関東初披露となります。皆さん、よろしくお願いいたします。<笑>衣装がね、ちょっとバラバラになっているのは、歴代の作品を、まあ、イメージして、だから、歴代の国士の衣装があのここにあるわけですね。見たことのない衣装があるかもしれませんけど、まあ、それはちょっと、さておき。皆様のご声援と、そして、 国クシム一生懸命踊ってまいりますのでよろしくお願いいたします<笑>あのお父さんの講義ではですねやはり今年のよさこい祭り皆さん気になりますよねやる方向では進んでいます<笑>そして、うん、今月4月の下旬には方向がしっかりした方向が決まって発表になると言われていますのでまたぜひ 今年の8月、おさのコーチにも皆さん、えー、お越しください。ぜひよろしくお願いいたします。それでは、待ってみせるわ、国士武装。 薄の地でも水が沈むの風が吹くよさとお う, <音楽>うちの状態してみやじんまもまんまも踊る<音楽> ハのハッハッハッハッ 「新顔番頭用のルール」 の城下へ来てみ「みんなもばんばんもよお ど, どる」「まる子よも手に踊るよおる」る「こっちのあはや」 y o u a t h e your father, your f a t o e your f a t h e でね、どうもありがとうございました。国士無双でした。